「あら危ぶないあたまをさげればだいじょうぶ」「ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる」「パッチンチガシガシ」「パチチンガシガシ」「パチチンガシンガシ」「チンチガシガシ」 がしゅっときゅアルゴリズムたいそう終わり